はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですねこの後ろの内装の感じ見てわかるかと思いますが、えー、茨城にございます分布判定さんにお邪魔しております僕はもちろんのことですが大食いの方もねたくさんこちらのお店にいらっしゃっておりますので視聴者様はね知ってる方も多いかと思いますけれども今回もねお任せで注文したところ 沢山のね、おかずをいたただきましたで今日はね、しっかりとご飯あの、少なめで注文させていただいたので、まあ、この感じであればね、なんとか完食ができるかなと思いますので、で久々にね、文福さんに来たので、いっぱい食べたかったんですよ。なのでね、お任せでお願いしたんで、ちょっとね、怖かったんですけど、今日はね、大丈夫そう。うん、<笑>早速ではございますが、こちらのね、おかずたちがあったかいうちにと、いただきます。よいしょ。まずは、 お醤油を垂らしてとひとまずはこれねベジファーストということでかわいいお皿に盛っていただきましたサラダちゃんでございますねじゃベジファーストでいただきますうんうんうん やっぱり1品目にねサラダがあるといいっすねうんほっとするうんそしたらあったかいうちにこれ僕のね大好物でございますこれね文福んの超巨大シューマイでございますこれがねマジでうまいんですようん うん、まっ<笑>、うんああやっぱり、ね、シューマイうーんまっ<笑>、うん 文んさんね何回も来てるけどなんだろうこの実家に帰ってきては何進かこれがねやっぱたまらなく好きなんですよ<笑>うんはい手間元あ、手羽元、うん、ありがとうございます<笑>大丈夫かな今日も なんとなく飢えそうな予感がする<笑>、うん、そしたらね続いてこちらのメニューですねサメの煮つけみたいでございますこれもねうまそうですよねいただきますうんうまいうん家庭の味というかこの普通な感じ これがねたまんなく好きなんですようん今来たねこの手羽元もいただきましょう手羽元こんな感じでございますうんうまっうまっしと生姜が効いてるわうまいなこれうん でこれいっちゃおうかなこちら煮込みハンバーグでございますワインを使ってね煮込んだらしいのでこれねうまそうっすよねよ い, い よ, いいようわでかくて箸が折れそうよいしょよいしょうわ めちゃめちゃうまそうな断面図ですねこんな感じハンバーグうまそういただきますうまあ、この味付けたまらんなうん やっぱりね、文福さん、毎回、何食べても美味しい。<笑>メニューのね、種類が豊富なので、やっぱりね、僕も、どれが食べたいっていうのが決められずにね、毎回お任せでお願いしてて、やっぱね、量は増えちゃうんですけど、こうやってね、いろいろ食べられるのが、マジで幸せですね。うん。ということで、こちらのね、巨大ハンバーグ、完食でございます。 こっちもいっちゃおうかなこちらがね、牛筋煮込みだそうですねこれもね、プルプルホロホロそううまそういや、筋にはうまいよんはい、<笑>はい、<笑>じゃあ、はい、でか、でかっネ、はい<笑>ね、キ味噌の焼き豚です<笑>はい<笑>ご飯そろそろいや、す、はい、そうす、ねはいはい、ですねあ、汁でまだちょっと大丈夫で す,、ねま、夫です<笑>はい、はい<笑> うわあ一皿でかいぞあれまあうんうまっこれしょっぱさもそんななくて単品でもいけるような筋煮ですねうわっこれうまっガンガン食べないとちょっと速度が間に合わないぞうん 食堂でございます。もうここで終わりかな。マスカさんナッ好き？いやいや好きですけど。ナット好があるけど。いやお腹いっぱい<笑>大丈夫です。あ, すあのご飯もおかわりできなくなっちゃうんで。あおかわり。うん、あ ま, まだまだ大丈夫です大丈夫ですか大丈夫。<笑><笑> あは い, いえぇーえぇーわらなといちをね、向いていきますはい、わかりました向いてくださいありがとうございますむくの知てます大丈夫です大丈夫かな<笑><笑>ドキドキしてきたぞ、俺<笑>うん。はい、お待ちしておきますうん、みません あ、お店を閉まで。間に合いますか。ありがとうございます。送っておきます。はい。ありがとうございます。今日も大丈夫かな。<笑>全部めちゃめちゃうまいですけどね。うん。量がね。<笑><笑> カメラにはねちょっと音入ってるかわかんないんですけど厨房からね何かを炒めてる音がする<笑>これ今日も食い切れないんじゃないかはい完食でございますまぁ、あ、ちょっとお刺身も食べたいなお刺身もね今回一種類とかではなくてこうやって盛り合わせていただいておりますこれタコか炙りのタコだ うま っ, うまっちょっとねネタも乾いちゃうし他のねおかずも冷めちゃうのでここからねスピード上げめで食べていこうと思いますえ今日はエビの入ったエビあっ<笑>量がまた多いめっちゃめっちゃ減らちゃうなこれ大丈夫ですね <笑><笑>でかいね<笑>ひとまずこちらね刺身も完食いたしましたやばいやばいそしたらね続いてこちらのメンチいきましょうか土台メンチでございますもうでか男性のね拳二つ分ぐらいのサイズになってますねめちゃめちゃでかい<笑>いソースかけましてほいほいほいこれはね間違いなくうまいですよ はい断面図はこんな感じでございますねうまそういただきますうん優しいな味付けうまうんやっぱりこの美味しさとか優しさが本当嬉しくてね、まあ普段の動画だったら こういっぱい出てきた時意地でもねまあ、食べきろうとかあるんですけどこのね気持ちというかそれがね嬉しくていつもねこの苦しくなってくる前にね、えー、お持ち帰りができるのでさせていただくんですけど今日もねどうだろうな<笑>食べきれるかわかんないんですけどやっぱり最後まで文福さんは美味しく楽しくねいただきたいうん愛情が詰まってんだよね これねまだメンチ途中ですけどあったかいうちにねこっちも一口ずつは食べたいので先に紹介しちゃおうかなこちらがね、えー、まずキムチのなんかお肉の炒め物でございますねでこちらがね先ほどお持ちいただいたエビチリでございますこれロースかなんかかなうんまっまたねこの上に乗ってるネギキムチこれがねめちゃくちゃ味濃くてご飯進むね う ん,、うん、ん食べ進めてたらですねあの<笑>卵味玉かなこちらサプライズで入っておりました<笑>そしたらねこれ熱々のうちにエビチリもいただきますエビえエビでかくないでかいただきます うまい<笑>、うん。うん。うん。うん。はい、タクさん。え、はい。これね、あ、ラーメン。日本そば。日本そば。あのラーメンのスープで日本そばを食べるという。えー。ちょっとあの新しい心。うん。 うまそう。結構、あの、いいんですよ。うまそう。美味しいです。でも本当あの、さすがにここでストップで大丈夫。焼きおにぎり焼いてますけど、食べます。<笑>お持ち帰りで食べまは<笑><笑>これうまそうですね。食べてみてください。ありがとうございます。増えた。う<笑>まあそうだよね。そうだよね。いや、ちょっとこれ、先に、いただいちゃおうか、さすがにね、麺類とかお持ち帰りできないし、伸びちゃうんで。これは先にいただきましょう。聞いたことも、見たこともないですけど。 おそばの麺を使っていてスープはラーメンのスープとおそばとねラーメンを融合したメニューだそうですあっあっさりしててうまいなではちょっとこのね麺いただいちゃいますねよっとうん またね、この文福産のラーメンのスープバラだと思うんですけどあっさりとしたね動物系のスープで、まあ、特にね追加で香味油とかも入れてるわけではなくほんのりこれごま油なのかな中華っぽい香りうんこれがねいいラーメンのような感じではなくてね、まあ、程よい出汁感そんなね優しいスープなのでこのお蕎麦にしてもしっかりと合いますねうん 麺類になると急に饒舌になります<笑>、うん、ちょっとこれ麺量多くない<笑>ファイトモードじゃないからお腹いっぱいになるねしっかりとご飯だけ食べちゃうかフ、ね、少しのおかずと。うん。 うん。うん。あ, あ, あ, あ、うん。うん。うん。うん。じゃあちょっとね。 残りのおかずはお持ち帰りにさせていただきましょうということでごちそうさまでしたちょっと今2品だけ余っちゃったんですけどお持ち帰りでいいですかあい、あああああああはあ また今日かわいいトシちゃんさんがはいありがとうございますあこれは何のフルーツですかこ れ, はこれねほんとにおいしいおいしいそれとこっちもおいしいいやそれはいらないな<笑>今日はドリアンはいらないなあエえドリアンエえドリアンもう前回一見 の, の水のサイダーやばかったですからね2日間あの匂いだったんです口の中すごいでしょすごいあのゲップするとやばいあのねお腹いっぱいですよ今日も<笑>入れてきますよ<笑>あお願いしていいですか大丈夫ですよはいどうでした牛すじ 牛すじとろっとろでした。美味しいですか美味しい。よかったんじゃ。しかも、味付けもしょっぱくないからああ、食べやすくて。ありがとうございます。お酒のつまみにもなりますよね。いいですね、あれ。生姜も効いてて。<笑>しょうがねえな。<笑>あ <笑>, 笑ったら辛 い, <笑>とい。ということでね、えー、ただいま、お持ち帰りもお願いいたしまして、ちょっとしたね、あの、デザートなんかもお心遣いでいただきました。やっぱりね、いつも来るとこんな感じで料理を出していただいていて、本当にありがたいなと思いますし、こうね、としちゃんさんと、 奥様と、このね、文福飯店さんの、すごくね、えー、お客様に対しての愛、深く感じることができました。楽しかった。美味しかった。 でね、えー、今こんな時期ではございまして、いろいろね、お店の方にも不幸等が重なって、たれいまね、あの、夜営業はしておらず、昼営業のみの、まあ、時短3時間ですね、1日約3時間の営業時間となっておりますが、えー、今でもね、いろいろな方が、まあ、動画やツイッターを見て、えー、いっぱいいらっしゃってくれて本当に嬉しいなんていう言葉を、トちゃんさんもおっしゃっておりました。ぜひね、皆さんもこの時期ではございまして、えー、なかなかね、遠方等には出ることは難しいかとは思いますが、ご、えー、近くにね、寄った際には、このね、美味しい文福飯、